次は PKI と証明しての連鎖という話をします。で、さっき、公開鍵を無駄に知らせることは別に見られてもいいよというふうに簡単に言いましたけども、えー、じゃあ、例えば相手が私にその公開鍵をくれようとしてメールを送っている途中で誰かがそれを別のものにすり替えたとすると、えー、その秘密のつもりでその公開鍵を使ってメッセージを送信したら、そのすり替えた人に解読できる暗号文になってしまいますよね。 ですから、の公開かけで確かに本物かどうかを確認することが必要です。まあ、それは電子書籍とかでもできるんですけども、それを通信する相手ごとにやるのは大変そうですね。そこで、PKI、パブリックインフラストラクチャーというわけも用意されました。まあ、これはですね、例えて言えば、何ですかね、交渉役場のようなものですかね。それは CA、サーキュレーションオーソリティという組織が、 他の組織とか個人の公開客を、まあ、証明書によって正しいと保証するという制度です。で、保証してもらいたい人は、えー、CA の方に自分の出場を示す書類を送るとかして、まあ、別にじ、まあ、住民票とか会社登記の書類とかを送って、物理的にまず確認してもらいます。そしたら、えー、その CA は、公開客を証明する証明書を発行してくれるわけです。 ただ、じゃあ、その CA が保証するのはいいんですけれども、その保証する CA が正しいかっていう問題が起きましたよね。えー、そこで、えー、次の図なんですけれども、私は、えー、まあ、この証明書を CA に要求して証明書のチェックしてもらいますけれども、この CA の証明書が OK かどうかというのは、別の CA が裏書きをするようになってるんですね。えー、ですから、 例えば、私たちがたくさんの CA があったとして、私はこの CA さんに裏書きをしております。じゃあ、この裏書きが正しいかどうかというのは、この CA さんの裏書きの裏書きをする、もうちょっと偉い CA というのがあって、たくさんの CA さんの裏書きの裏書きをするわけです。で、これは解消行動ですから、これ3レベルぐらいいくと、 まあ、世界に、えー、十いくつかぐらい、えー、ルート CA というのがあって、このルート CA はこれだけしかないので、もう最初に十分チェックしておけばいいと。あとはその裏書きが連鎖してて、この証明書までちゃんと裏書きが繋がっているかどうかというのを見れば、えー、確かに、あ、この証明書の裏書きは大丈夫だということがチェックできるという含むなってます。これが、だからパブリックキーイ ン, ストラインフラストラクチャーだと。 いうふうに呼ばれるわけです。ところでですね、ここで重要なのは、CA の仕事は当該組織が存在していることを確認して保障します。まあ、その組織の業務内容とか社会的信頼性、それはまた別の問題ですね。まあ、会社登記をしても、その会社が悪いことで会社だったことがたまにあるわけですから、それとはまた別で、ただ存在しているかどうかはちゃんと書類チェックして裏書きしましょうということですね。 さて、えー、実際に私たちに身近な場面でこの p k r を使っている場面があります。それは何かというと、ワールドワイドウェブですね。ウェブではですね、普通の暗号化を使わないサイトは http:// スラスラで始まるアドレスなんですが、ネットショップとか webmail とかログインを必要とするようなサイトは https:// を使います。これは暗号化データを、まあ、点数を使う、えー、TLS、 まあ、ないし、その旧版である SSL というのもあるんですけども、えー、今でも SSL という言葉を使う人が多いんですが、実際は SSL の暗号は、まあ、危ないということが分かったので、現在はもう TLS を使います。このプロトコルを使うと、HTTPS、えー、という URL を、えー、対応するようにならない。で、えー、この通信ではですね、通信に高 鍵, 鍵暗号を使用して、その PKI を用いたチェックを行います。そのためによね、 さっき、ルート CA がいくつかありますよと言いましたけども、この代表的なルート CA は全部ブラウザの中に入っています。ですから、えー、HTTPS のページを開いたときに、ちゃんとルート CA までの連鎖してと裏書きがちゃんとつながっていることをチェックして、えー、通信をするようになっています。だから、えー、よく、その HTTPS のページについて、 えー、通信が暗号化されていることが大事だっていう人はいるんですけども、それも大事なんですが、もう一つは、えー、確かに裏書きのつながっている、偽物ではないサイトとつながっているんだよということが確認されるということも同じぐらい重要なんですね。えー、もう一回ですと、えー、これ実はブラウザを使ってますね。で、ブラウザは、えー、私がですね、例えば SSL サーバー、まあ実は TLS ですけども、えー、つなごうとすると、 ページのデータに加えてサーバーの証明書が提示されます。そうすると、これが裏書きされているかどうかというのをチェックするためには、このブラウザー CA の証明書を要求して、証明書情報をもらう。ますで。これがさらに大丈夫かどうかというのを知らないとわかるんですね。さらに、この裏書きをしているルート CA の情報があればいい。 そういうふうに何段階でもさかのぼって、最後はルート CA は、だからブラウザにも直接情報が入ってるんですね。ルート CA までたどれれば、えー、OK ケーだということになっています。で普段はこうなってるんですけども、お金の節約その他の理由で、えー、この連鎖に加わらずに、勝手に HTPS のページを動かしているというサイトもあります、えー。こういうふうなサイトはですね、 自分で勝手に私は信用できると言ってるのと同じなので、何の裏書きもないんですが、これをオレオレ証明書って言います。で、オレオレ証明書を使ってる、ね、サイトを表示させるとですね、ブラウザはルート CA の連鎖がたどれませんよっていう警告を出します。その時の選択というとですね、いや、このサイトはもう私は知ってるから使いますよというのと、いや、それは危ないから表示しないことにしようというと、二つあるんですが、原則として、 知らないサイトは危ないので、えーまあ、警告が出た場合はそのページは使わないというのが望ましいタイプです。で、暗号の話題の最後ですね、普通にシステムにログインするけれども、えー、パスワードを打ちましょうね。そのパスワードによる認証も暗号技術は基本になっています。ですから、えー、パスワードも、えー、なんかちゃんと破られないぐらいのビット数で使われてるということが重要なわけです。まあ、この他に、 指紋認証とか、静脈のパターンの認証とか、そういう生体認証技術もあるんですけども、まあ、それは別ですが、パスワードの場合は暗号技術だということですね。